京都画面アロフッキ ー, ー, キーあれ、ね、誰ですかあのー、小林です。ちょっと存じ上げないんですけど、もしかして、ソーセージ好きな人ですかあああれね。あ, ねあれなちょっと見たことあるんですけど。ね、そういえば、なんかソーセージ好きやったかもしれない。はい、小林です。はい、ということで、こんじたんですね。<笑> えー、京都から、えー、わざわざですね小林さんが来ていただいて主にねあのツイッターの方で、はいえー、と活動されてるような形で、はい、あの僕のフォローの僕のフォロワーのね十二三倍ぐらいねあのねもう今日はね 一応協調なんで、うん、小林さんはもうここに出た段階で、もう二つの選択肢、一つ一つ一つ一つです。あ、すみませんすみません。ど う, ど, うどうぞ、どうぞ。どうぞ、いやいや大丈夫ですよ。<笑>この番組に乗り打ちという概念があります。なので、あもう別れて打つか、うん、もう僕の金で四十スロー、二、うん、つに一つなんですね。うん でもね、今日まで も, ねもうね必死に考えていただいてどっちにするかというのを今ここでちょっと皆さんの前に、えー、めっちゃ悩むわ一回40スローやっててあの、ね、ポントカメラマンと一緒にやってたんだけど3時間半で7万円飛ばしましたんでそれやばい<笑>うんまあ私あのー、まあ多分弾けると思うんであの別に40スローしていただいても勝てると思います皆さん聞きました <笑>こぼれがねあのねポンコツカメラマンとね違うんですよさすがですねじゃあもう今日はもうよろしくお願いしま す, ししますあらあらあら40ソロで戦うということはですね<笑>皆さんもうお待ちかねの罰ゲームもね<笑>ありますから残念ながらね<笑>あるんですよええー、聞いてへんもし負けたらちょっとソーセージ2本食べてもらおう<笑>、うん、2本で負けたら1本で、ね、ごめんなさいね1本でねあわかりました<笑>うん そ, うそんな感じね今日2人で 頑張っていきたいと思います。はい、頑張るでー。よし。行くでー。行くでー。まあね、今日ね一番最初にね、協調とか言ったんだけど、戦ってるのは俺だけなんだけどね。怖い。お前らさ。は<笑>い、お前らさ。 い, いなすごい人気だな小さん僕のところなんか14回やっても一人も来てくれなかったのにいや今日はいつものせいやって賑やかだな<笑>賑やかですわ今日は<笑>僕にもちょっとシールくださいよいいなこういうのいや僕も作りたいなこういうの作ったらこれやばいですこれ<笑><笑>でもねあの、彼のお金で売ってるから<笑><笑>カメラの本気っていう 待ってよかっっっったたたたな超ガ メ, ラガメラモード入った入ったあ、ホ本当にやばいあ、あ トおっと來了カおトトっったよぉカやったートそっかそっかそっかカ枚であの、あれですわえっとね皆さんねあのぉ、ー、a ってなってるんであと五十七枚消化しないと始まんないわ、これトポ호カまだまだまだ あの、まだ1時間ですはい3枚目ですあのガメラの本気の10より早いんでやばいですこれやばいなこれこれ10枚いかなき日はい4枚目頑張って安定のねはー い, はーい頑張ってください結果から見せてくださいはい僕5枚目入ります<笑> 5枚目これ<笑> 5枚目ってきた俺お当たった あ あ, ちょっと待つ、ね、あ<笑>バッキーさあここここここの59パーでまたボールさあどうだ勝<笑>てば当たりです<笑>さあどうだ 倒れないから<笑>だわ何これいる ま, だからない ま, ま耐 え, るっかよし耐えたあやばい。るるかちんちん<笑>かんない、まだらある<笑>ああ<ー>あ<笑> ちょっと今だいぶ珍しくてガメラモードと連光角が一緒に来てるからめちゃめちゃ熱いチョ 50… コレート食べようよチョコレート食べようあちょっとねストレス低減ってことでこれ寝てるところばっかり、ね、見てるとあのストレスしかたまんないん で, で寝ちゃうんでね、はい、みんなで食べましょうってことで食べようぞよ<笑><笑>どうぞどうぞどうぞどうぞ マジでこのパスの考え方がある<笑><笑>いやもう今これめっちゃチャンスなんだけど あ, あ当たったほらほらほらほら<笑>見た今のこれのおかげだよいや今ね何が起こったかっていうとあのこの台は普通の降格と連降格っていうのがね分かれててで連降格はレアック二連で突入するんだけど降格が少ななってるとめちゃめちゃ当たりやすいあこれ当たりです<笑> 右い や, ーい や, ーいやーよけたんだけど入っ たぶんあん食べたあと寝ちゃうなこれ。<音声> もう。 ちょっっともう本当に投資を止めてください<笑><笑>おパル来 た, んだけどパル来た当りがピンクなの魚って外れもあるのピンク ち<笑>ょ、ねえっとさあ、はい、っ右すぐ来た。 ミグラさんはどうなのやばいこれはもう落としちゃダメな や, やこれは、ね、これはこれ外したらもうやばいよこれミグラ 95% ぐらいあるから 95% 外し、ま、たら全装だよもこきますここは大丈夫痛い痛い痛い<笑>あー次次次がガダメラだったら大イバもう あ、やばいえ、待待待っっっって待ってて、まあかんやんよし咲いたよしよしロの <音声><音声>あのー、議論してみたいな<音声><音声><音声><音声> 超カメラい や, いや、ね、今日はね、もう同棲デネーターがいるから叩いて<音声>あーははははこれはそこバトあっ、おやすえ、これ発展していいんですかいや違う、発展しなかったら超カメラなのあ、そうなのもうやばくない 復活は9割ビッこのよよよ高いぞよしよしよし。本気の良しかたわ今いいえー、トウトスがね本本、えー、入入れれてるから8 <笑><笑>何入れたか分から何ん枚枚枚枚点。 これ、このジャックが増えれば、もちろん千以上もある。<笑>全然、全然ですけど。あ、終わったんだけど。ちょっと待って待って待って待ってっ待って待って待って。ちょっと待て待て待て待て。ああ。さつの様様が。 おやんによってああ 頼む6いってあーこもう や,、まあ、や, や, や, や, やめややめやもう。 いやでもジグラは5番当たる。 見てね。このグラーこのこラを。レギュラーレギュラーレギでラーレギュラーレギラーレギラーレギラーレギュラーレギュラーレギュラ ー,、はいね、ー, ー<笑>レギュラーレギュラーレギュラーレギュラーレギュラーレギュラーレやュラーレギュラーレギュラーレギュラーレギュラーレギュラーレギュラーレギュラーレギュレギラレギラレギラレギラレギラレギラレギラ 全然五十六だからね<笑>お前ソーセージばっかり食べてる場合ちゃうぞや<笑><笑>ったじゃん最後に<笑>今日初めてのビッグ<笑>おい何時だと思ったんねんもう四 時, 時だよもう初ビ<笑>ッグ四時だよほんに<笑> これりました、えー、そうそうさお疲れしたまた7万だ<笑>また7万<笑>また7万だよ2人で誰だよ<笑><笑>誰だかに出たやつ<笑>本当にう4時間半でやっぱりまた7枚目なんだね7枚目って のここでですかそんなわけないだろうーれでんちゃん<笑><笑>どうでした今日本当に。 何でどうですか今日は今日めっちゃねあ面白かったよあの<笑><笑>バケバケ七のビッグ一回だったけどまあまあ面白かったですあの金入れてる時どんな気分でした、うん、早くなくなるお金まあで一応あれだよねソーセージ二本いってもらいますからうんこれはねもねしっかりやらしてやってもらうんで、うん、あのこういう風に取ってもらってで、僕がソーセージを あの上かからら、らこううやっっててるからそそれをめて、ねま、だめもとょ<笑>めじゃあ一 回, 回まなどんだけソーセージ食べてきたかになってんの